こんにちは厚木愛香と申します、えー、今日はこの陽気日そしてこの陽気空の下、えー、愛香一美一郎元気よく演舞したいと思いますのでどうか皆さん応援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いします2022年 s o u the debt!